コロナになれると抵抗感しかない。露天の惣菜屋さん。品質管理はコンビニのおでん並みだな。蓋が設けられていて、ツンツン男の襲来はない。あ れ, あれ椅子がないおかていいぞー。<笑><笑>死んだんじゃないのごめんなさい。ごめんなさ い, ー<笑>ごめんなさいー。一生働いて返すしかないか。コック川崎のお店でバイトしよう。 前の事案の片付け中に事案を重ねるな仕事きついよ給料安いよ休みないようっせぇマイクロ引きにルタ。家がなくなっちまった軽自動車のハイビームを食らった人間ピンクボール斜め後ろ見えない説そうこの人みたいにね行ったら呪われるスポットとか馬鹿らしいぜそこに行くまでの道路の分岐直前の方がよっぽど呪われてる スピードバンプ小学校脇にこれでもかと導入しろ、むしろ利権に絡めた税金の無駄遣いは、日本の得意技能なのに、未だにそうなってないのがおかしい。モノタロウの上層部が、政治家と癒着してないからだろう。変則体をドリルで打ち込むくらいなら、モノタロウで道具買って、ネットで調べればできそう。ネットで DIY して、失敗した人のリカバリーが、これから先の専門職の、 仕事内容になる、亡くなる仕事ランキングで働いてる人より、自分の仕事はなくならないって、高をくくってる人の方が危険。宿題のドリルを解くのが遅いこと、学校着いてから、答えを移せば間に合うと思ってる子。毎日ギリギリの時間に家を出て、必死に走りながら向かっている近所の子。目的地に時間通り着くのって、実は高等技能なんですよね。予測不可能な変数を想定しなきゃ。バカでかいタンクだな、今まいた燃料に着火して。 宇宙ステーションに、地上の流れ星を見せる気か。うわぁ、おもらししやがった。これブレーキ効かなくなるだろ。バイクだったら転倒するぜ。ドシャオドシャってこぼして、どうしたらいいんじゃーってなってろ。ここで視聴者さん目撃談だ。黒猫山戸が2台開けっぱで走って、段ボールを何個も落としたことがあるらしいぜ。大丈夫だ。 そこら辺の段ボールよりもっと大事なものを私たちは忘れて抜け落ちて日々を浮かしているから壮絶な映像の裏でほのぼのとした音楽流すの発音を葬式中におならするようなもんだと今もゲリビンサウンドが撒ち散らされましたな。お尻の方からガスが破裂アメシャトムチのムチ小豆色の部分が手前に飛び出しててそれを見落としちゃったパターンか。嫌な音しますね ずーっとスピーカーで流したら、試食のためだけに来た人が対戦するレベル。そういう人は客とは言わないんだぞ。なんか救急言いますね。あのさあ、oh、もうちょっとうまくできないのかよ。男の子のトミカ遊びでも、もっとまともにレッカーするぞ。 雪降ってる地域もあるみたいだけどスタッドレスへの履き替えめんどくせえ。タイヤだけならいいんだがブレーキメンテナンスと下回りの防水塗装も同時にやろうとするとないいニュースといえば金に余裕がないせいで 社交ダウンサスの導入が見送られたことです卵の殻みたいにボロッボロになってくさあ、その駅は内輪桜うやつ、手遅れだな日本のトラック系 YouTuber にさらされてるトラックのことを何も考えない不親切実用者並みのアホムーブなあ、この橋落ちるんだろそんなの登る人が一番わかってるからか橋を腕で揺らしながら登っていますね石橋を叩くというより吊り橋の強度を渡ってる最中に揺らしながら測るようなもんだぞ スローモーションにして、n c s の音楽つけて、映像効果つけて、化粧で可愛くするようなもんですね。エロさが出たかと思ったら、段差と言えないような段差に苦戦してて、一瞬で雰囲気ずたぼろ。どこだろうとベタブみしてジコルアホよりマシだけど、美しさの演出というより、ゆっくり走ることしかできないだけやろ。跳ねる要素あったか最近のミキサー車は、ピッチング方向にもミックスしてくれるんですね。最近の Amazon の、 ビニールじゃない、紙材質の梱包テープ程度の優しさ醤油ベースの味付けってだけで優しいっていう程度の適当な評価しやがってなんだあれもそうまだ慌てる時間じゃない一服したら全部積見直せもちろん遅れはするだろうが渋滞してたとか適当に言い訳しろミスを未然に防ぐ能力とミスった後のリカバリーの巧妙さ あれ乗るタイプの芝刈り機ですかだとしての芝刈り機の間違いだけどそれを言うならフォークリフトは強ークリフトと紙一重だろなんかミスったら100万円単位の損害が出るそれが俺の仕事だリスクに見合うだけの危機意識はないトラックを田んぼに墜落させちゃってそのまま放置して帰って代食代行使った給料低いならこれくらい適当でいい過疎る要素がフルコンプしてるのに人手不足や丸々離れを嘆いてろ<笑> あの岩、でかくねうーん、普通に耐火重オーバーでしたなレジ袋にペットボトル何本も放り込んで、重さで引きちぎったことありそう。頭悪そうでしょう日本に伸び肌で義務教育を終了、っていうのがありますが、多分アメリカでは、グラセフがこれに当たる。ドリスピとワンガンミッドナイトで、運転の練習ができるんだろ中国的道 CD シリーズ、今度は9台重ね、重ねる意味 これはおせちにも同じこと言うぞお手伝い決してあなたのグループをいざひどい高熱が出たけどトミカでは遊びたい子供が見る夢わざわざフォークリフトで引っ張って故障でもしたんでしょうか別に故障してるのは機械だけだとは一言も言ってないぞまあ見てろって頭がコアラのマーチ 内無人だったんだな。パンジャンドラムとかに重えですな。B クラスベンツにされるベンツの B クラスはまだわかる。でも、BMW の2シリーズのあの形は、BMW であるけど、BMW であって欲しくない。やったぜ、なあ、なんで家がすぐそこにあるのに、ここの人たちはわざわざ露宙するんだ。なんだったんだ今の、これならわかるだろう、大型ガラス破損シリーズに並ぶ定番、内輪差打撃シリーズだ。お 生き残った7シリーズだったら死んでた出た死んでんところで新型7シリーズってさボンネット高くねロールスロイスになりたいならまずデカすぎる図体を四輪ソーでごまかさないとな無駄に馬力上げて電子制御で抑えたり無駄にでかして四輪ソーで抑えたり自動車評論家はそういうのを褒めるんですか盛大に埋まり上がってもうちょっとさもうちょっとなんとかならんかったのか え、壊れるような衝撃じゃなかったよね壊れるような使い方してなくても、突然壊れるのが中国製品だと、アマゾンで学ばなかったのか。さて、あれはジュラルミンナットなのか締め忘れなのか。ホイールナットって、車1台で20個もあるからな。締め忘れリスクはバカにならないぜ。やーい、お前の車、ハブボルトの穴4つ。ついでに言うと、リアブレーキがドラム。車好きの知能は小学生。 はっきりわかんだね。登ったところで何もない坂に挑むところとか、公園で遊ぶ子供やん。埋まったな。新しい経験が大事と言うけれど、無駄な挑戦をして失敗して、結局お金や時間を無駄にする。車に400万円使うのは無駄じゃないのに、使う側が無価値だと判断すれば、いくら安く買えてもゴミはゴミ。 せめてさ、縦に盛大に転がってくれよ。映らないところで事故るんじゃ、効果音もつけようがないだろ。あれこのネタ、1週間前くらいに取り扱ったっけトラックの内輪差と横転、定番パターンなのに事例が多すぎるんだ。同じ失敗を繰り返すのが人間なんだ。ロシアが核兵器を使うかどうか、今日の晩ご飯はピザを頼むか。同じのり、ほう、グラインダーを扱うのに、手袋をつけるのか。<笑>一つ確実に言えることがある。 手袋をつけるつけないじゃなくて、道具を安全に扱うことが大事なんだよ。核兵器を使わないことが大事なんだよっていうのと、意味的には大体同じ。つまり何も言ってないってことだな。ところで来週あたり、世界人権週間ですね。聞いてますか日常的にチー融とか糖質とか使ってる人、みんなよく言うよな。見たところこの社会に人権なんかないのに。これからも技術の進歩と、人の価値の減退は続くのだエンド。